またまた大見を切ってしまいましたね。どうも、政治いろいろの学部です。G20 に参加したムンジェイン。イタリア・ローマで開かれたサミットで早速舞い上がり、かねてからの炭素中立について一段と大部組織を引いてしまったみたいなんです。 2021年11月1日付、中央日報からの引用です。韓国のムン・ジェイン大統領は31日、2050年までに石炭発電を全面廃棄すると明らかにした。ムン大統領はこの日、イタリア・ローマのヌーボ・コンベンションセンターで開かれた主要20カ国地域首脳会議 第二セッションで、昨年2050炭素中立カーボンニュートラルを宣言して、炭素中立基本法を制定し、炭素中立を法制化したと述べた。文大統領は、韓国は官民が共にする炭素中立委員会を設置して、2050炭素中立シナリオを確定したとし、 炭素中立シナリオに従って 2030NDC 温室効果ガス削減目標引き上げも決め、これを第26回気候変動枠組み条約定約国会議 COP26 で発表する予定と説明した。ムン大統領は持続可能成長に関連した第3セッションでは BTS 防弾少年団に言及して 肯定的展望を示した。文大統領は、今回の国連総会で BTS が未来世代と文化のための特別施設として参加し、国連公式アカウントは4000万再生回数を超える関心を集めたとし、帰省世代ができなかった仕事を青年たちがやり遂げるだろうと確信していると述べた。 ムン大統領はこの日 G20 サミットの日程を終えて1日からイギリスグラスコーで開かれる COP26 に出席する予定だ。とのことでいかがでしょうか。まあいつもながら外面だけはいいムンジェインという感じですね。ムンジェインのめちゃくちゃな炭素中立戦略については当チャンネルでもたびたび取り上げてきましたがやっぱりまだまだ懲りていないようです。 ムンジェインとしては、うちの国には水素エネルギーがあるもんねと言いたいのかもしれませんが、頼みの綱である水素エネルギーでさえ、日本をはじめとする先進国から、ちょっとどうなのよと疑問符がつけられるというありさまです。確かにムンジェインは就任以来、炭素中立戦略の目玉として水素エネルギーの活用推進を掲げてきました。その結果として、韓国国内では、 大規模な水素発電所が相次いで建設され、本格稼働を始めるなど、エネルギー政策の面では大きな変化が見られました。これらの状況を見る限り、韓国の炭素中立戦略、地球温暖化対策はそれなりにうまくいっているように思えるかもしれません。しかしながら、国内事情をよーく調べてみると、その運用面ではごたつきばかりで、順風満帆どころか、 すでに破綻寸前とも言うべき状況になっているのです。二酸化炭素を一切排出しないクリーン水素発電を実現するためには、ただ単に電気をじゃんじゃん作ればいいというわけではなく、作った電気を効率よく貯蔵し、運搬した上でエンドユーザーに届けるというプロセスが必要となります。もちろん、これらのプロセスのうち、どれか一つでもトラブルが起きれば、発電は失敗に終わり、 せっかく作った電気も無駄になってしまいます。ただでさえ、電気の貯蔵は難しいのですが、クリーン水素発電となると難易度が一気に上がってしまうのです。水素というと一歩間違えれば大爆発の危険もありますからね。確かに韓国は水素発電そのものの能力では諸外国にも引けを取らず、設備面でも世界的にも評価されています。一方で貯蔵した電気を 安全に効率よく運搬し流通させる技術についてはまだまだ課題が多く日本やアメリカにも大きく遅れをとっています現状電気の運搬過程で大量の二酸化炭素を排出しており韓国のエネルギー事情に詳しい専門家は1トンの水素エネルギーを取り出すために10トンの CO2 を出していると指摘されていますこれでは温暖化対策になっていないどころか ええてて地球にダメージを与えていますよねもちろん、ムンジェインはこの事実を公表していません。不都合な真実をひたすら隠蔽し、体裁だけを整えるのは、あちらのお家芸ですからね。国家の目玉戦略ですら、平然と嘘をつくのですから、救いようがありません。さらに腹立たしいのは、記事の最後の部分。ムンジェインはまとめとして、BTS ら若い世代が、 炭素中立戦略を実現してくれるだろうと言っています。綺麗な言葉でそれっぽくまとめていますが、これって要するに責任を将来世代に押し付けているだけで完全なる丸投げですよね。ムンジェインはこれまでにも国連総会に BTS メンバーを同行させ、パフォーマンスを披露させています。その際の旅費不払い問題については当チャンネルでも取り上げました。 BTS という世界的な人気者を自らの株を上げるためだけに堂々と政治利用し、形だけの蜜月関係をアピールするムンジェインはどこまでいっても古速ですよね。脱炭素と一口に言ってもその道のりは平坦ではありません。これは私の個人的な見方ですが、今の韓国には脱炭素の達成は難しすぎるのではないでしょうか。 脱炭素というのは究極的には脱成長なんですよね。経済成長を多少抑えてもエネルギーの消費量を削減していく過去がなければ到達できないわけです。失業率上昇や外資系企業の撤退など国内事情だけでもギリギリの韓国に脱成長を考えるゆとりがあるのでしょうか。むしろ今は若者の貧困解消のために経済のパイそのものを大きくしていこうという時期のはずなのに 成長にブレーキをかけたのでは、それこそ自分で自分の首を絞めているようなものです。日本のように余裕のある国は脱炭素プラス経済成長という両立の道を何とか模索していけるのですが、今の韓国にそんな余力があるのでしょうか。ムンジェインも世界的なトレンドに無理やり乗っかろうとしないで、足元のピンチに真剣に向き合った方がいいと思うのですが、隠蔽体質の韓国では、